「うと思ったのは海猫が桟橋で泣いたから」「波の間 に, 間に浮かんで消える」「過去も翠斑で飛んで」 チャイムのー<笑>耳を塞ぐとにかくの少年見えない敵と戦ってる六畳一間の時ン・キーゴールはどうせ見にくいものさ僕が 给我买什么你